これですこのトロトロ感こここれこれで火止めてくださいこの卵の感じ最高卵2個がねこんだけ絡まるとねめちゃくちゃ濃厚なんですよどうも料理のさんリュウですはいということでですね最近テンション無理やりに上げてったんで大体の動画アッパーだったんですけどもこの間デブブレイカーの回で相当素を見せたので過去最高の高評価が<笑>皆さんありがとうございます ちょっと素のテンションも見せながらやっておこうかなっていう感じでやっていきますもちろんね料理は楽しくやらないといけないんで楽しみながらやっていきたい と, 思 い, ますということで今回はですねこしりーうでございます僕はパスタはかなり自信があるんですけども至高のですねペペ玉でございますはいツイッターの方ですごく話題になったのがレンジを作るペペ玉だったんですけども今回はさらに上に行くですねペペ玉でございます超邪道な作り方をするんですけども超うまいですそんなペペ玉になってますんでやっていきたいと思います 龍ジのバズレシピはい材料紹介いきたいと思いますえまずですねえっ、ー、ともう卵ね卵2つはい M でも L でも大丈夫ですけどもう普通の卵2つですねバター 8g、えー、あとニンニク2かけパスタなんですけども、えー、と1 6 m リのものです濃厚な、えー、パスタソースになるんで1 6 m リでも全然大丈夫だと思います、はいえー、と唐辛子ね ペペタマなんでねペペ玉っていうのはですね福岡のね、えー と, まあ、とあるレストランですごく流行ってるものなんですけども、まあ、最近それをアレンジして皆さんいろいろ料理家でさんが結構ペペ玉ペペ玉って言って出してると思うんですけどももうこのペペ玉も僕独自のアレンジなんですけどもめちゃくちゃうまいですペロンチーノとカルボナーラのあいのこみたいな感じになりますんでこれちょっと今からやっていきたいすしかも超簡単ということで 毎回もう思考になる思考になるとか言ってるんで す, 言てるんですけどもね飲めます<笑>などちょっと飲めますはいあのアルコール中毒じゃないですアルコール夢中だだけです1本目なんで1本目の動画はねこれぐらいのテンションでいいと思います見てるとね疲れるもんねあいつね今回チューハイをね飲んでいきたいと思います、はい、じゃあ皆さん乾杯 一杯、ね、ずつ笑顔が顔が明るくなっていくと思うんでますそこら辺も注目してみてくださいじゃあやっていきますえー、じゃあまずですね、えー、やっていきたいと思いますにんにくから切っていきましょうねはいこんな感じです ね, ねいつもね、うん、明るそうな感じでやってますけど僕基本すげえねくらなんでね僕はね皆さんにね料理の楽しさをねもう本当にもう押し付けたいんでね僕はねこれからもね明るくやっていきますよだんだん明るくなっていきますから お酒の力 で, でもっと細かくしてもいいんですがまあ、ち, ょっとちょっとね粗みじんぐらいがいいと思いますあんまりね細かくするとねにんにく焦げやすくなっちゃうんですよなんで、えー、とそこまでこれぐらいでいいですちょっとこれもね使う分だけちょっとあの水につけとくといいですあの水につけとくとあの味出やすくなりますし焦げにくくなるんですあの唐辛子ってすぐ焦げちゃうからはいじゃあやっていきたいと思いますじゃあねねね、えー、まずねフライパン今回は、ね あのパスタで ゆ, ゆでないやつフライパンでやります天井ペペロンチーノっていうのがあるんですけども、えっと、それと同じ作り方です今回はこの作り方の良さっていうのはまず洗い物が出ないこともう一つは、えっと、パスタの、えっと、煮汁をレストラン並みに濃く、えー、っとこう煮出せるってことですねだから小麦が溶け合ったこの煮汁を、えー、最大限に使えるってことですだからこのペペ玉のね 卵ソースが、ね、すごくね濃厚に絡むんですよパスタにこの卵を全部今回はまとわせます弱火にかけますで今回ねエンジョ ペ, ペペランチーノの場合だと肉焦がしてたわざと焦がしたんですけども香り高くするためにで今回は卵のこのまろやかさっていうのを表現したいのでにんは絶対に焦がさないでくださいシュワシュワしてきたらもう弱火でいきますよこれは基本ねイタリアンのテクニックだとねこうやって弱火でこのニンニクの香りを出していくのがポイントなんでちょっとあのトッピングに残しておきます シュワシュワねもう香り出てくるんでだんだんだんだんこれでね、えー、と香りが出てきますんでニんにニが色づいて色づくか色づかないかぐらいお水を入れますここに水を入れます入れたら、えー、とちょっと強火にしますねでここに白だし 25cc なので大さじ1と小さじ2ですね 25cc 入れますで僕が使ってるのは山城の白だしね100ミリリットルたり10グラムぐらいの塩分の白だしであればできると思います僕はねこれが一番うまいと思うでも、まあ、なんでこんなことするんかって言ったらパスタをね一緒に茹でることによって煮汁とねパスタの一体感が生まれるんですね小麦がね溶け込むんですよで飲食店さんとかだと毎日大量のパスタを茹でるんで飲食店のパスタでよく乳化させるために使うじゃないですか茹で汁をあれって 毎, 毎回毎回茹でてるから ものすごく飲食店さんが濃いんですよなのでそれを再現するために今回パスタ一人前を全部このお湯の中で吸わせながらやることによって小麦がね濃く溶け出すんですよレストランで使ってるようなゆで汁を再現することができますえ沸いたらパスタを入れますこれはね前回はパえっ、ー、とこう1 4ミリぐらいかなのやつだったんですけどもでえー、とこうやってねえー、ちっちゃいフライパンの場合はねこうやってね押しながら ね、押し込みながらやると、えー、最終的に全部ね、えー、このお鍋に入る感じになりますん で,、はい、でこれね2人前作りたい方は水の分量をちょっと減らして、えー、やってみてください、はい、ちょっとコツはね必要なんですけども、えー、コツをつかむのにちょっと時間がかかるんですけども、えー、2人前もえー、っと言うたら3人前とかも多分できると思います、はい、7分ぐらやゆでなので弱めの中火ぐらい えー、ででポコポコポコポコと煮ていきますこれでねにんにくの香りとか白だしの旨味、あとこの唐辛子の辛み全部この麺に吸収されて最高においしいパスタになりますはいじゃあね、あのー、これパスタは茹でてますんで、えー、とこれはまあ、あのー、途中ねちょっとかき混ぜながら 煮,、ね、煮ておけばいいので卵を作っておくでえっ、ー、と、ペペ玉色々いろいろ作り方あると思うんですけども僕はね卵2個たっぷり使いますこの卵2個を このパスタ 100g に全部、えー、と半熟にして絡めるそれが僕の最高、えー、のペペダの食べ方ですよく溶いておいてくださいはいじゃあね今ね6分、えー、とちょっとねかた固めに、えー、茹でてるんですけども20これぐらい大さじ2杯ぐらい残ってますからね火止めちゃいますあとはね余熱でどんどんどんどんあのパスタ炒っていきますんで1回味見うん ちょっっと固めに仕上がってますお好みなんで硬さはねもしもうちょっと柔らかいのが必要だったらもうちょっと水を足してもう少し 煮, 煮てくださいはいそしたらねバターはい、えー、これ入れますバター入れてねあの火を止めてバターを入れてちょっと温度下げとくんですねあんまりねこのフライパンの温度が高いと固まっちゃうんですよこれ卵が温度下げちょっと下げることを意識すると失敗しません卵入れますこれこれ全部バーっと入れちゃってください ここれでこの、の、えー、濃厚なゆ で, ゆで汁 と,、えー、と卵のです、ねえー、とソースを、はい、トロトロなソースを作っていきます、はい、え余熱でも固まるんですけどもこれだと、ね、まだシ、ね、ャビシャビなんですね、はい、これだと、ね、卵かけパスタなんですよこれじゃえペペトマとは言えないんですね、はい。だから卵ソースを作るためにえ弱火にこれでかけていくんです で、弱火にかけるときに、一番ね、えっ、ー、と、や、持っといてほしいの、この、あ、ゴムベラですね。はい。ゴムベラで、えっ、ー、と、とりあえずかき混ぜながら。だからね、この時間でね、結構ね、あのパスタって、えっ、ー、と、また茹で上がっていくんで。で、とりあえず、弱火にかけながら、こうやってね、かき混ぜていきます。で、えっ、ー、と、こ、この。卵がね、全部、このパスタに絡まるぐらいまで。 固めていくんですねなんでここからはね絶えずねこうやってね卵をねえっ、ー、とこう混ぜてください、えー、混ぜないとねフライパンの、えー、接してる面からこれ固くなってきますんでね火が通ってきますから、はいはい、今ね弱火今ね弱火で、えー、やってやってます、はい、で全体をえー トロトロにしていく一回温度を、えー、下げてから弱火にかけてとろとろにしていくことによって、えー、最高 の, この卵の、えー、ソースを作り上げていくるこれが大事なんですレンジでやるペペ卵もね非常に、えー、といいんですけどもこれでやった方がねあの自分の好みの、えー、と卵のソースの硬さにできるんで、えー、非常に いいいと思いますはいで、分かりますかねどんどんどんどん卵固まってきてる、ね、どんどん固まってきてるあの難しい方はあわないで大丈夫ですからねはい固まってきても分かりますかこれこれこれ今今今見て見て見てフォーカスしてフォーカスフォーカスしてこ れ, これこれこれこれこれこれこれですいこれですこのトロトロ感これこれで火止めてくださいこれこの卵の感じ最高はいこれでお皿持ってきます えー、っとパスタ持っていきます、はい、こんな感じね、はい、分かりますか卵2つあんなにシャバシャバだったのにこんなに固まってますよねこれがね最高にうまく仕上がった証です卵2個がねこんだけ絡まるとねめちゃくちゃ濃厚なんですよちょっとこうトロッとしたソースになってますねはいこれが大事なの で, で最後に残ったこの、えっと、半熟のスクランブルエッグのような えー、このソースも、えー、余すとこなくかけていくこれ非常に重要ですね、取り出しておいたかけ唐辛子あ、ちょっと、ちょっと、あ、水につけてたやつね至高の癖とも、うん、完成でございます、うん、はい、じゃあ、いただきますよーしょーやいざ、尋常に飛びますよ皆さん、いただきます 完璧だねソースの絡まり大量の卵が全部このね絡まってるんですよこの 100g のパスタにゆで汁も巻き込んでるからすっごい濃厚ですのパスタやべえぞ辛、ね、みとねちょっと結構濃厚なんで辛みを足した方がいいだからタバスコうーん一気につまみパスタになるああいいねやっぱうまいもん食うとテンション上がるよね フ、う、ィ、ん、デオよしよしよし、えー、いただきますいただきますはいうん、まっチャ濃厚だねレンジバージョンもいいんだけどレンジバージョンだとねここまでねあの煮詰められないんですよ、うん、このやり方が一番精度が高いですこれは思考だねめっちゃ自信ある、うん、あっ哲てつやあ の, あ の, あの彼女を募集中なんです皆<笑>さん とということで今回の至高のペペ玉いかがでしたでしょうかテンション上がってますよねなんでかって言ったらこれがうますぎるからですここに出しても恥ずかしくないめちゃくちゃ濃厚でめちゃめちゃクオリティの高いトロトロの濃厚な仕上がりになってますのでこのやり方1回やってほしいアリエンフどおいしいから試してみてくださいあツヤあの哲也あの彼女募集中なんですけ<笑>皆さん DDD あの哲ちゃのツイッター貼っとくんで<笑>、えー、DM お願いします、はい、<笑>とままあまあちょっと社会実験、ね